ややややこんな時間にや、うん、見て新新しいほら、うん、新しいのエイんも<笑>じゃない<笑>あーすごいいいいいたおはははいはいはいいんすけわしいよ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑> ノリの悪いジナちゃん。<笑> いいねこれこれ。これ 必死。 な<笑>、ね<笑>はい、バスケの選手になれるんだ。 <笑>はいラスがあるるること忘れてるよ<笑>はいいあけどももううっじゃあお布団つけて寝よう。<笑><笑>